初出場のキンプリヘイヤ、ジャニーさんから、ユーたち、ちょっと紅白だから、と聞いた。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。大晦日恒例の、第69回 NHK 紅白歌合戦、の初出場が決まったアイドルグループ、KNG、プリンス。 平野市、4イコール21長瀬角、イコール19高橋山、イコール19岸優太、イコール23神宮寺優太、イコール21岩橋玄樹、イコール21が14日東京渋谷区の NHK 放送センターで会見を行った。本番へ向けて平野は今年デビューしてまだ1年目という年。 年末の大舞台の紅白に出場させていただけるということで、ファン、関係者に感謝している。この年末に皆さんに恩返しできるようなパフォーマンスができたら、と意気込んだ。この不在だったメンバーの岩橋は、パニック障害のため11月中旬から活動休止中。騎士は、今回は5人。本人にも連絡して、正直悔しい思いもしていた。 僕たちは彼の思いを背負って今回この舞台にかかっている。非常に強い思いを持っている。玄塾には見ててね。と言ったら絶対見るから。と言われたと明かした。紅白出場のオファーがあった時のことを振り返り、平野は出場のことは昨日ジャニーさんから聞いた。優たち、ちょっと来て、と稽古場の人がいないところに呼び出されて。 誰にも言わないで、ねゆうたち、ちょっと紅白だから、って言って、どっかへ去って行きました、という。誰にも言わないでと言われたのでどこに喜びをぶつけたらいいのか。家に持って帰って消化するのが大変だった。メンバーは皆、顔を合わせて、キョトンとしていた。内心は、うおうって感じで、皆めちゃめちゃ喜んでます。と、事務所社長とのエピソードを明かした。